はい、峰松さんどうぞ、おはようございますはい、あざざ、ねはい、まずは、解除チェックからまどうぞ、書いてくださいちょっとケーブルテレビの取材で岡本さんが掘られているのでよろしくお願いしますありがとうございます 2.98 キロ はい、顔もう歯が生え変わっているので、うん、半年以上は完全に立ってますよね、はい、特に風邪の症状とかもないですかねくしゃみしたりとか目合いがたりとかもそうですね女の子ですねはい よね。<laughs> <laughs> ないとはいはいあとはまあ問題なさそうなので筋手術はもうこの年齢であればいつでもできますでえっ、ー、とまあ朝日連れてきてもらって、えー、お預かりしてで夕方にお返しするという半日入院みたいな。 感じになりますのであとはまあ一定と言いますか位置を決めていただくということになるんですがちょっとあの予約がまあまあ入っているので今だともう5月ぐらいの予定になりますでえっ、ー、とあとでようやく持ち取ってもらってもいいし分からなければあと で, でいただければても大丈夫なの で,、はいそうですね、手術しはいあと何か気になる点とかありますか大丈夫ですか でもも飼ったこともなので<笑>ないで今はすねウェット混ぜてッはやっぱ美味いしいので、えー、それを混ぜないと食べなくなる子は。 ね、カリカリだけやったら、はじ、い、めカリカリだけをやってたんですけど、はい、た食べなかったんで、はい、食べるとでも混ぜながらあげるわ全然問題はないですよね。いいはい。色もへえたくそなだから。<笑>いやそんなことないぞ。いや、体型的にもちょうどいいですしね。はい。問、は、題、い、ないと思いますね。この子は外に出たりはしないですよね。しないですよ、うんはい。そしたらまああの大丈夫ですけど、あとはですね、まあ予防注射だったりとか、あとえっ、ー、と。 飲みは大丈夫だと思うんですけどフィラリアっていう病気がありますっ、ねえー、と猫、ね、ちゃんも実はフィラリアの、えー、感染は起こるんですねでワンちゃんだけじゃなくてなのでそういうの5月の後半ぐらいからですね、まあ、首の後ろにつける薬などで汚していくのでもしあの可能であればし、うん、てあげるといいかなと思いおす。あ の, お家の中にいてもどうしても蚊が入ってきたりしますし、はい、でフィラリアの場合ですね猫、ね、ちゃんの場合は、えー、と犬みたいに こうなんか、うん、血尿が出るとかですねあの急に咳を出すとかですねそういう症状はあんまりなくて突然死したりとか。 っていうちょっと怖い病気なので、はい予防引いてあげた方が安心かなと思います。うん、はい、まあ夏ぐらいから七ヶ月間ぐらい、うん予防おくといいかなと思いますね。なのでちょうどそのまあひえヒンシュされる時からその時期ぐらいになるかなと思いますので、その時にまたご案内させてもらうとしただいてらっていいかなと思いますね。はい。そうしていた方がいいのと か, とかはありますかそうですね。まああとはさっき言ったワクチンですかね。あの。 ワクチンも、まあ、お家の中にいれば他の猫ちゃんから感染することはないんですけどもあの子供の時に、えー、そのウイルスヘルペスっていうウイルスをもらってしまってると例えば寒くなった時とかなんかちょっと免疫が弱るような環境が変わった時とか何かの時に症状が出てしまうことがあるんですねでくしゃみをしたりとか鼻水出たりとか目惑が出たりっていう症状が出るんですけどもそういったものを、まあ、できるだけ抑えるためにワクチンをするっていう意味合いもありますしあるいはまあないと思いますけど そういったときにやっぱり他の猫ちゃんからうつらないようにしておくっていうことも大事なので、はい、まあでもあの予防に関しては絶対しないといけないきょではないのではいはいうですはいは、うん、けけいはいはいはいあの子、いはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはけはいはいはいはいはいは子はいはいはいはいはいはいはいです。外で。はいあ息子が拾ってきた。はいはいはいはいはい あのちょっと可能性としてはそんなにないんですけど白血病とかエイズっていう病気を持ってしまっていることがありますこれも体の中に入ると、えー、消えてくれなくて、えー、消えることもあるんですけどあのー、まあ持ってしまってるいわゆるキャリアになってしまうこともあるので、はい、あのそれは調べといた方がいいのかなと思いますこれは血液検査で調べられますし今日でもできますはい あ, の調べていらあはいになって、はい、ごめんよ、ね。 ちょっと頑張うんこれこれなよし、OK、すごい大人なしくてびっくりしました。<笑><笑>はい これで検査費の方に十分ほどお時間いただくので、はい、一旦お待ちいただいて、後ほど結果が出たらお許しますね。はい、ありがとうござ い,、はいはい、います。い 必ず、えー、どんなおとなしい子でも、えー、洗濯用のものでいいのでネットに入れてその上でキャリーケースなどに入れて、えー、連れてきてもらうのが一番いいと思いますやっぱり逃げ出してしまう子が多いので、はい、病院に来てやっぱり怖がってです、ね、逃走してしまわないようにしておいたほうがいいですすね逃げたことああるんですかありますね。<笑> 病院内で逃げちゃった子もたくさんいますし中にはあの病院に入る前に逃げちゃって駐車場で逃げたり そ,、ね、そのまま行方不明になった子もいるので、えー、すごく本当に悲劇ですし、ねはいね、交通事故とかにね会う可能性もありますからは必 ず, 必ず家の中で、はい、入れてきてもらったほが、はい、どんなおとなしい子でも、はい、入れてきてもらった方がいいと思います。お願いしますね